はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、こちら、金加堂さんに訪れております。以前ですね、金加堂さんの方で、えー、チリトマトラーメンという 6kg ぐらいの、ね、チャレンジメニューに挑ませていただきまして、次回ね、こちらのお店伺う際にはそのラーメンが美味しかったから、並盛りをね、えー、紹介しに次撮影きますと。 え、動画内でもお話ししたんですが、すいません。オーナーさんからですね、新しいチャレンジメニューできましたと LINE をいただきましたので、今回はですね、通常メニューではなく、新チャレンジメニューとして誕生いたしました、つけ麺のチャレンジに挑戦したいと思います。本日ですね、挑ませていただきますのが、約総重量6 キロのつけ麺となってておりましてこれでもうちょっと見えてるんだけれども、漬け汁がレギュラーメニューの4種類を使用して、残り具材と、まあ、合計で 6kg というとんでもないチャレンジメニューなんですが、制限時間が45分。えー、こちらのチャレンジ成功の場合ですと、えー、無料。 で、失敗の場合ですと、3000円のお支払いということで、まあ、安すぎるんですけど、どう考えてもね。まあ、店主さんの、まあ、一般の方でもね、えー、ぜひ挑戦していただきたいなと、楽しんでいただきたいなというご好意のメニューですので、えー、皆様もですね、興味がある方は一度チャレンジしていただければいいかなと思います。まあ、せっかくね、漬け汁も4種類ございますし、この漬け麺、新メニューとして販売しますので、できる限り食レポをしてですね、えー、皆様にも美味しさを伝えながら、 も本気で挑戦していきたいと思いますああこれが今回のチャレンジメニュー全玉8玉<笑><笑><笑>すり鉢からもこぼれそうですねこぼれ相変わらずうまそうですね<笑>ありがとうございます置<笑>いていただけると何よりです楽しくいたます本当悲しいことに、ね、実物はとんでもないサイズなんですけど画面越しに見ると なんか三う、割減ぐらいのサイズに見えるんですよね。またこの、バラチャーシューもうまそう。はーい。あります。でけーうわ、めちゃくちゃでかいな、これ。うわ。ペットボトルはこれですからね。でけーということで。 本日ですね、いただきます、つけ麺のチャレンジメニューが到着いたしました。上から見てもらうとわかるかなえっ、ー、と、とんでもないです。本日のこちらのつけ麺チャレンジはですね、通常提供しているつけ麺のメニューから4種類ほどつけ汁がつきまして、そちらはですね、こ食べる際に後ほど紹介しながら行くといたしまして、早速ではございますけど、出来たてのね、このチャレンジ、挑戦していきたいと思います。お願いします。 <笑>いいいいちょっと麺いきたいんですけど、えっと、ちょっと具材が多いのでね、一回野菜とかから<笑>、えー、崩していきます。で、野菜もキャベツ、もやし、その上に背脂がのってる感じですね。<笑>うんうん でっかいチャーシューっすよ。バラのチャーシューかな。いただきます。うん。うまうま<笑>これがね、最近、いわゆる二郎系っぽい限定ラーメンが出たんですけど、そういうのとかにも載ってるのはチャーシューらしいので、これね、食べたい方はぜひその限定メニューというか、新発売メニューもね、食べてみてください。うーん。 そそうそうこれ麺いいっちゃいますか野菜めちゃくちゃあるように見えてこれほぼ麺ですから<笑>うわすげえまず今回のつけ汁え2種類紹介させていただきますとこちらが通常のちんたんの醤油にこに豚骨のスープですねやっぱり、ね、味の薄い方から攻めていかないといけないのでまず醤油からねいただきますうんうん、まっ うん、まこちら麺の方ねどうしてもこういう大きいの作ると水分がね飛んでダマになりやすいので最後ねこう作るときにごま油あえてるみたいなんですけどそれがねこ醤油につけると懐かしいうまい中華そばみたいなそんな風味になるんでこれ通常のつけ麺も麺ごま油あえられるんですか これめちゃくちゃうまいっすねこれめっちゃうまいっすねうまいじゃ<笑>ちょっとこの辺りで豚骨の方ですねいってみましょううんあうまっ濃いけどクセがないありがとうございますこの感じうまいっすね 塩豚骨って感じですね、そですね結構う、はい、うわうま<笑>これう、ま、んたこれ豚骨、あ,、うん、<笑>あやべ、ぱ割り箸が飯って言った<笑>いやっ ほぼ掘削 作, 作業ですねこの面、はい、掘り出しの<笑>奥の面が重 た, 重たいこと重たいことうんいやでも おかわりもオッケーでありがとうございますそしてちょっとこのあたりで残り二つの方もね食べてみましょうえ続いてこちらですね、えー、前回いただいたチリトマトとこれ醤油豚骨になっているそうですはい。チリトマトの横のつけ汁はエビ豚骨、はいはい、エビ豚骨か、はい すいません、エビ豚骨でございました<笑>と前回も頂 い, いているこのチリトマトからうんうん、まっこの酸味とちょっとピリッとした辛みと、ま、食欲湧いてきますね結構食ったんですけど<笑>もう始まって10分近く経ちますけどまだね食欲湧き続けてます これエビとんこついきますかあまたこのエビのいい香りがうまそうこんな感じですようわうんあうまいベースのとんこつこう あっさり系というか、小 す,、ね、すぎないのでエビが入ってて香りも強いんですけど、はい、結構さっぱりとした漬け汁ですね。はい、豚骨とエビがちょうどいいうまい感じですね、うん。それにしても減らないですね。減った？ね<笑><笑>ね、全然減らないですね。 目の重量が重くて密度がある分ほぐせばほぐすだけ増えるっていうでもなんだかんで食べ進めてでこうあったものがだいぶ多分こっからがあの満腹との戦いのラインなのでどんどん苦しくなってくるんじゃないですかねもしかしたら。本当ですか そうです苦しい顔を見てみたいわかりました。<笑><笑> 量ももちろんなんだけど、その金加藤さんの面は見てわかる通りかなりね、こう太麺でプリッとした面なので、咀嚼こういった部分も結構このチャレンジには難敵になる一個のポイントかもしれないね。で正直ね、体感ですけど、まあ今日はね、話しているね、本気とはいえど、まあ今ね、もう20分経ってますけど、 今日の目標だったら30分以内で食べれればいいなっていう感じでガチでやったら20分ちょっとぐらいかもな2223分ぐらいだと思うけどマジでねマックスさんがガチで食べたら10分以内でね食いそうん。ということで今ですね 23分前でスリで、すり鉢は1回完食で、残りはこちらにね、ちょっと取り分けたもののみとなっております。背脂がいい味してますね。この漬け汁と絡むと、なんかバターっぽい香りというか、 甘みとそういう香りがもされてなんかこううまいんですよねよ一番このチリトマトが変わるなと思いました背脂入ったらっいや、そんなこと言ってる場合じゃないんだけどチリトマトめちゃくちゃ合うからぜひあの背脂ね、気になる方トッピングしてみてください<笑><笑><笑>まあですねこのエビ豚骨とトマトの方は今ちゃんと しっかりほじくりまして具材ないのを確認しましたので残りこちら醤油と、えー、豚骨の方に入っている麺具材だけですね。 あ, あ、も、ま、う、あ、いいや<笑>また、この前と同じパターン30分切っておりますありがとうございますいやごちそうさまでした ま, また、あの、今回もテンさんのご好意であの、僕の押しミスということでギリ30分という結果にえー、OK いただきましたので一応ですね、えー、このタイム 0.14 秒過ぎてるんですけどえー、今日 30分ということで、えー、本日ですね、完食させていただきました。改めて、すみません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ます<音楽>ということで、本日はですね、キンカ加ドさんで、6キロのこの、つけ麺チャレンジメニュー挑戦してきました。 えー、今回ね、いただいたつけ麺の方はですね、オープニングでもお話しした通り、最近ですね、販売された新メニューとなっておりまして、これからの時期ですね、春、夏にかけてやっぱ暑くなってくるとね、つけ麺めちゃくちゃうくなりますので、ぜひね、チャレンジ以外、もう普通のメニューでですね、皆様はお楽しみいただきたいなと思いますが、 ただですね、こちらのメニュー、その3000円という価格設定の中なので、店主さんもですね、まあ、その大食いの方だけでなく、まあ、いろんな方にですね、楽しんでほしいという気持ちというか、部分もありますので、一応僕から チャレンジの攻略ポイントとしては、結構ね、いろんな食材が入ってます。野菜だったり、麺だったり、お肉だったり、卵だったり。結構ね、食感が違うものが多いので、後半に麺と野菜一緒に絡めてとか食べると、この食感の違いで飲み込みにくかったりして、タイムがね、間に合わないっていう可能性もあるので、自信のない方は、できれば、野菜なら野菜、麺なら麺って感じで食べていった方が、えー、食べやすいのかなとは思います。<笑> 前回の動画でも約束させていただきました。並盛りのメニューをね、えー、3回目の撮影では来たいなと思うんですけれども、えー、今日の動画始まる前にも、いや、色々、うちも増えますんで、うん、っていうのもね、また言われてしまって、 えー、まあ中華そばも食べたいですし、今後もですね、出てくる新しいチャレンジメニューにも挑みたいと思いますので、今後もこちらの金加堂さんね、僕大好きなんで、何度でも通わせていただいて、チャレンジメニュー、並盛ともにね、紹介していきたいと思います。ぜひぜひですね、皆様気になる方は今後の動画も要チェックしていただいて、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 やっぱりですね、以前はチリトマトラーメンのチャレンジメニューをいただいて、今回はつけ麺ということで、まあいろいろなね、スープの周囲を食べれたんですけれども、なんかね、こう優しくホッとする味でございました。もちろんですね、えー、動画でもお話ししたように、並盛りなんかも食べに行きたいなとは思うんですけれども、並盛りの前にですね、やっぱこういった優しいメニューを食べると、中華そばとチャーハンのチャレンジメニューもあるので、 そういったね、まあ、ほっとする大きいメニューももう一回ね、ちょっと食べに行きたいなと思います。まあ、次の金加堂さんの動画は何になるかわかりませんが、また楽しみにしていただければと思います。そしたらこの辺りで本日の米編コーナー。今回はですね、前回上げさせていただきました大食い YouTuber の休日ということで、そちらの動画の方から引用させていただきます。まず一つ目。 わさび漬けのの食べ方のおすすすめありがとうございますい動画でもね、ちょっとお話ししたように、昔からですね、わさび漬けって結構苦手な部類だったんですよ。うちの母ちゃんが大好きでね、結構おにぎりとかに入れてたりしてた時期があったんだけど、やっぱりこう、温まったわさび漬けのこのアルコール臭っていうのかな、それとお米が合わさった時にすごく苦手だったイメージがあったんですよね。 なので、僕の人生の中で、結構、わさび漬けって避けてたというか、あんまり食べる機会がなくて、その分ですね、あの、その、美味しい食べ方っていうのをね、全然知らなかったんですよ。今回ですね、こうやって教えていただきましたので、今度ですね、ちょっとわさび漬けに醤油を垂らしたりとか、かまぼこと一緒に乗せてね、当てにしたりとか、最高のお酒の過ごし方をね、皆様のこのおすすめでしてみたいと思います。いや、ちょっと楽しみだな。うん。 そしたら本日この辺りで2つ目の米編普段ですねお酒飲む時やっぱり体のことを気遣って絶対炭水化物をね取ることはないんですけれどもやっぱり今撮影という免罪符もありますしせっかくね家でね気が抜けてるのでやっぱ麺出ちゃいましたねうんそのやっぱご飯にねお酒もラーメンも合いますんで最高の休日を過ごさせていただきました でも本当にね、怠惰な一日で、まあ、編集してたら、なんで俺こんなことしちゃったんだろうと、まあ、ちょっとね、こう罪悪感を覚えるような、そんな一日ではございましたが、まあ、幸せだったのでいいでしょう。やっぱりね、お酒を飲むときは幸せが一番。皆様も我慢せず、無理せずにね、まあ、美いしい、楽しいお酒ライフをお過ごしください。ということで、本日最後のコメ編。 罪悪感つながりでこちらのコメントをね、まあ、昼間から飲むビールは最高にうまいですよね。こう、やっちゃいけないことをやっているような、普段できないことをしているのでね、もう 1.5 倍増しに美味しく感じるんですけれども、まああの、網焼きとかもしてね、あんだけ食材を並べたので、撮影が終わった瞬間、この現実に戻ってきた瞬間ですよ。もうほろよい気分なのに、の後片付けのことを考えると、 としました<笑>まあまあ、でもね、そこまで一つのルーティーンでね、まあ、休日のまあ楽しみ方ということで、まあ、片付けながらもね、まあ、あの食材良かったなとか思い返しながら、まあ、洗い物ができたのでね、良かったかなと思います。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。